やりよったね平行移動なんだけどまたやったね中心軸システムでやってんね、ジャズ沼へようこそジャズピアニストの永吉敏夫です今日はロイハーグローブのストラスブールサンドニーという曲のジェラルド・クレイトンのピアノソロの分析を行います今回の動画で学べることは 楽しんで見ていってくださいジャズのアドリブの分析には自信がありますジャズが上手くなりたい方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますレジュメを見ながらの方がわかりやすいと思うのでぜひ概要欄からダウンロードしてみてくださいそしてダウンロードしたよとかヌルポとかだけでいいのでぜひコメントしていってください分析開始 このコード進行の解釈なんですけどほとんどの場合この c マイナーセブンスは無視されていると思ってください。2度マイナーセブンスあるいは4度メジャーセブンスが続いていると考えて分析をしてみましょう。1コーラス目 これが一体どういうフレーズなのかこれえっとテーマからの続きで入ってきているフレーズですが一体何かと言ったら解釈が2つあります3つか3つあります4つでした4つあります1個ずつやっていきます d メジャーセブンスの4抜き d トリディアンの4抜きこのスケールを1音抜かして オ音のスケールにするというのは他の動画でも紹介しているアイデアランディ・ヴィンセントのラインゲームスという本で紹介されていて私は知ったアイデアですその本では三つのペアを作ると紹介されていました最初の加工するフレーズは C、B、A、 と解釈することとができそうでということでペアで分析できるところがありましたこういう意味と Cm7 のところでもこのスケール一発でやってるのでやはり Cm7 は無視されているものと今見てよさそうですただこのテーマ部分では。 する場合はというふうになっていてペアにななってないんですねとは A ペア B ペア C ペアのはずなのでこれだとペアが逆になっちゃってるんですね。なのでえと今回の場合はまたまたまペアが作れましたけど必ずしもペアは守らなくてもいいです。 ただ明らかに G の音が抜かされている d フラットのリディアンスケール目線でいくと4番目の音が抜かされてるなというのは確実ですねというのが1番目のアイディアじゃあ b フラットマイナーセブ7で見てみると何番目が抜かれているかというと抜かれているのは「ソ」ですので6番目の音が抜かされていることになります 番目が抜かされていますねすると2度マイナーセブンスで抜かす音と4度メジャーセブンスで抜かす音は同じ音を抜かすということがお分かりいただけるでしょうか。d フラット目線で見たら b フラットマイナーセブンスの ABC っていうのは CAB になります。 ABCCAB C, C, ですね。ここで、ト、えー、リアンスケールですね。ということで次、次3番 A フラットメジャーペンタに4度を足したんじゃないのというアイデア、メジャーペンタトニックスケールというのは。 これが A フラットメジャーペンタトニックスケールですがこれに4度の音が追加されますこの4度の音を結構経過音的に使ってあげると。 こわっていないですが、メジャーペンタに。4度が足されたっていう解釈も使ってあげたいですね。これが3番のメジャーペンタプラス4度というアイデアでした。4番目のアイデア a フラットメジャーペンタ。今の使ったペンタトニックスケールを。そのキーの1度のペンタトニックスケールと見るか？ d フラットメジャーセブンスから見た5度上のペンタトニックと見るかという話です次はこれ何かと言ったら今は最初にさっきやったのは多分キーの1度で見たと思うのでメジャーセブンス目線での見方をやってみようと思いますメジャーセブンスではルートから見た完全5度上の メジャーペンタトニックスケールが使用できますそうすると D フラットメジャーセブンス上でこれを使うとこういうサウンドになってメジャーセブンスに非常に適した五度サティンスメジャーセブンスナインスサードという こメジャーセブンス上で5度上のペンタっていうのは結構おいしいので使っていきたいんですがそれにさらに4度が足されたっていいいううアアイデででもいいでしょうこれはメジャーセブンスにとってはルートが足されたということになっています。 これなんで大事になりますのでまあその時に「あこの説明が大事だったのね」というのをすぐにやります。ということでまあどのような解釈を行ってもここまでの解釈は基本的にはこの G の音が抜けているということが分かります。G の音は D フラットにとっては4度 B フラットマイナーにとっては6度。 キ ー, キーのとっては7度が抜けてるというかメジャーペンタトニックに4度を足したものとも言えるでしょうでしたで最後この「ソファーミー」これもテーマにありましたがこれは何かっていうと E フラットメジャーペンタと考えるといいんじゃないかと。E フラットメジャーペンタ上の 3, 2, 先ほどもやりましたがメジャーセブンス上ではメジャーセブンスの完全5度上の音をルートに持つメジャーペンタトニックスケールが結構いい感じにはまるんですよね。 E フラットメジャーペンタです。ドミファは。これまだ、これが続いてると思ってもいいかな。まあ、A フラットペンタでもいいですけどね。ちょっとごちゃごちゃしてきますが。がキーの五度のペンタを使っていると。 A、フラットペンタメジャーペンタですね E フラットメジャーペンタこれね足すとラシドミーファーソーもしくはここ A フラットの123と見てこっちを E フラットの 三二一三二一こういうふうに見てあげてもいいと思いますまあ特徴的なそういうフレーズが出てきた時にそういう分析ができるといいかなと思いますえじゃあ次のコーラス行ってみましょうか2コーラス目 最初のフレーズですがこれはずっとペンタトニック一発です A フラットメジャーペンタトニックですが使われ方的には A フラットの平行調である F マイナーペンタトニックトニックスケールの方が適切かもしれないです。 A フラットメジャーペンタトニックを6度から始めると F マイナーペンタトニックスケールになりますまあ a フラットメジャーペンタでいいんじゃないのと思われるかもしれませんが結構このファの音をしつこく必要にファの音を攻めてますよね。 ここはここは F マイナーペンタカンあんまりなくなってきますけど前半のここはもう必要にもう F 攻めが決まっていますね。 というペンタの話がつじゃあ次のフレーズこんな感じのフレーズです。ラファミここは先ほどのペアでいけそうです。これですね。次 Eb7 でこういうフレーズ。 とこれ何か A のトライアドが使われていますね。これは裏いわゆる裏コードというやつで37を共有するコードにひっくり返していいですよというのがまあざっくり裏コードです。 A7 と e フラットセブンス全然違うコードに見えてラドソドソソレこれ異名同音ですけど同じ音を持っています。3と7度を異名同音で共有しています。 というのがざっくり裏コードです。これイメイドも本当にやりたかったらえこれはまあ B ダブルフラットセブンスになりますが、今回は割愛しましょう。という裏のルート三五ルートという。 トライアドのアルペジオを使っていますではここではもう元のコード元のスケールに戻ってきていますねまあどう解釈してあげてもいいけどまあ E フラット上のテンションのサーティンスっていう感じでいいかな今回はで最後のフレーズ これさっきやったやつでできてますどうしらソファミもうわかりましたね A フラットメジャーペンタの 321E フラットメジャーペンタの321 先ほどやったようにメジャーセブンス上で4度を抜かすということはということはメジャーペンタトニックに7度が入っているという解釈ですね。 ただこれは別の解釈では A フラットメジャーペンタトニックと E フラットメジャーペンタトニックが足されたえっと混ざったフュージョンしたものだとフュージョンしたものだと思っていただくと これが a フラットの321これが e フラットの321と見ることができます。でここは a フラットの3度でこれがラに対するスケールの上そして2音迂回しています。 どうしら対して2音迂回しています迂回のパターンはまあ他の動画でも説明していますがえ初めてこ の, このチャンネル見るという方もいらっしゃると思いますのでちょっと丁寧に説明しますこの2音迂回のパターンは上の音がこのターゲットノートに対する半音上なのか全音上なのかによってこの2音が どういうい会話すするかが決まりまりこれ今今回はこの音半音上単二度上ですねターゲットに対する単二度上なのでそういう時には全音した半音したターゲットに対するターゲットに対するは全音した半音したターゲットというふうな 迂回の仕方をしてあげてください。というような半音の上だったら、このううような二音迂回のパターンをしてあげてください。これ二音迂回は特に三度加工するようなパターンで多く見られます。 からファも3度加工が起きていますがまあこれは迂回ではなくてスケールを下がりつつコードトーンを挟みつつですねこの音は ルートに対する上からのアプローチとも言えます。で2。コーラス目もできましたが、もう確認してみましょう。 感じの二コーラス目でした。三コーラス目。じゃあ続きですね。基本は。えフラットの。メジャーペンタトニックスケール。と思って。 いいでしょうこういうハモリが出てきていますがこれはメジャーペンタトニックスケールの一個飛ばしのハモリです音基本的には完全4度のハモリになりますがトップノートがサードのところだけ。 3度ハモリになります超3度ハモリ他は完全4度のハモリになりますこことかまさしくそうですね1個飛ばしハモリ しハモリというフレーズが前半最後だけちょっと違ってきますこのフレーズは A フラットメジャーペンタプラスヨドが入ってる要は G 抜きの録音スケールですね このソが抜かれ引 い, いてないですもんね。で「しらそ」これは A フラットじゃなくて E フラットさっきの五度ペンタですね。E フラットメジャーペンタに四度を足したもの。 セブンスでこのフレーズはこの他の動画とかもいろいろ見てみてほしいんですけどこのシャープナインとフラットナインスっていう組み合わせはドミナント系のオルタードスケールとかのめちゃくちゃ大事な音遣いになるのでこれもぜひ覚えていってください。その時にはペンタ中心 この A フラットメジャー7のところで今まではペンタなんで、G、を弾いいてないんですよでメジャーのところで初めて G が久しぶりに出てくるこの G の美味しさみたいなのを感じてもらえるといいですね。というわけで3コーラス目もう一回聴いてみましょうか。 4コーラス目 で,、ね、でハモってでまたベンダーでハモる、はい、いいで4コーラスい。次のコーラスにいきましょう4コーラス目、ね<音楽> リフですねでここでフラットメジャーペンターでまたここでリフの f スを無視してラ・ファミレーは d フラットにとっての5321これは他の動画でも言ってる 1235っていうシェイプはめちゃくちゃよく出てくるシェイプです。ドレミソシェイプと呼んだりもしています。で「どしらファミレドレこ」こまでは A フラットメジャーペンタに4度を足したもの。 として捉えるもよし d フラットリディアンスケールの4度抜かしと捉えるもよし d フラットそっちでもいいまあここで G の音が意図的にスキップされているところで他の音はもうずっと こ, こことかも G 抜けてますよね下がってきて上がってるのに G の音がスキップされている 注目ですね。これは d フラットメジャーセブンの3579のアルペジオ3579のアルペジオとっても大事です。ファーアーラドミレーそして。3からルートへの3度加工みたいなのも。大事ですね。で、ここは B フラットマイナーで見た時の3579になります。 チャーリー・パーカーの分析とか見てもらうと3579めっちゃ出てくるのでここはいきなりそういうビバップ系のフレージングになったなと思ってもらえたらいいんじゃないでしょうか。でここは E フラットのオルタード系のフレーズです。でオルタードスケールの解説まだ録にしていないと思うのでまた、えー、早めに機会があればやりたいと思いますがオルタードスケールを 使う時には、えー、の分析をする時には E フラット上で考えるんじゃなくて全音下の m7 フラット5で分析をすると結構楽になることが多いですのでぜひやってみてください。こうですね。 コードトン中心になって上からのアプローチしてドに着地したいんでこの音が次の音に対する半音下になります結構オルタードスケールっていうと皆さん知ってる方だと半音上のメロディックマイナーっていう風に捉える方いらっしゃると思うんですが是非この全音下のマイナーセブンスフラットファイブで。 考えるるってていいいいいうのも取り入れていただけるとといいかなと思いますアプローチノートとかの話をする時にじゃあオルタードスケールを使う時もこの G7 のこの135に対してアプローチするんですかっていう質問はよくあると思うんですがアプローチノートを使う時もルートの全音下のマイナーセブンスフラットファイブの 1, 3, 5の135に対してアプローチしたり。 するっていう風に考えると結構面白いことになるんじゃないかなと思いますこれなんでそんな風になるかっていうのもやりたいんですがただあのボイシング的にオルタード使う時ってこのボイシングもうそのまま今マイナーセブンスフラットファイブ C シャープマイナーセブンフラット フ, ットファイブになってますんで っていうのもありますで次の解決した後のフレーズ。ドシソミー三九七五これなんてもう3579の変形ですからねこれもやっぱり3579強いなと。そして「ド」から「ド」から「ラ」への3度加工が起きていますね。 で、三度加工の間に上と下で囲んでいます。上はスケールの音、下は半音が多いです。ここは、まあ、F のオーギュメントのアルペジオになってますね。 スケールが出てきたり3579が出てきたりしたちょっと変化のあったコーラスでしたね。聞きます じゃあ次のコーラスに行きましょう。ここも含めてこっから聞きましょうかね。4。コーラス目。<音楽> フラットメジャーペ ン, ペンタですねここは F7 の357でこ からが結構やってます。これ今回はこの音をえっと三に対する半音下ではなくてもうナインスとして捉えてあげようと思います。ここで何が違うかというとこの C マイナーセブンスが結構ぶちかましてましてキーに合わせるんだったら。 こうななるはずなんですねただそれが下は半音下でもいいんですけど上は基本スケールの音に合わせるキーに合わせるはずなんですが今回ここの cm79 使わないはずなのに。 この Bbm7 を平行移動させています本来でさらに次の d b m ン7も Dbm7 の平行移動になっています。全く同じフレーズです。 では e フラットセブンスのオルタードがまた使われていてまあオルタードはちゃんとまたの機会に説明しようと思いますが今回は e マイナーでアプローチしてると考えて「ナインスルートナインスルート」というまだ実はマイナー続いてたんですよここもしかも。 D フラットマイナーから E マイナーっていう炭酸度の連続性が続いています。ここですね。ナインスルート。で、E マイナーにとってのナインスルートというのは、E フラットセブンスにとっては。 シャープナインスとフラットナインスになりますシャープナナイインンススとフラットナインスこういうオルタ時計のフレーズにめちゃくちゃ大事な音になりますのでぜひ覚え て, て下から解決ですね6ですになってますね上からに特にこの マイナーの平行移動として単三度の「たらたら」っていうとこに注目してもう一回聴いてみましょう。6コーラス目。 ししてみましょうここは A フラットメジャーペンタですでこっからはまた G が抜かされた G の音が抜かれていることに注目してください。D フラット目線で4抜きと捉えるか A フラットメジャーペンタに 4が足されたどちらで捉えても同じく G が抜けてるというのが分かれば良いですここ気になるアウトの仕方ですよねこれは前回前々回からやっておりますマルチトニックシステムフォートニックシステムもしくは中心軸システムを使って D フラットから増4度離れた g メジャーセブンスというコードに置き換えてるわけなんですがこれなんだっけということでもう一回説明しましょうこの曲のキーは a フラットメジャーキーですが動詞調と平行調というのを繰り返していくと単三度ずつ離れたメジャーキーというのがえ関連した調であることが 分かります A フラットの動詞調は A フラットマイナー読み替えると G シャープマイナー G シャープマイナーの平行調は B メジャーこれで B メジャーにもいけることが分かります B メジャーの動詞調は B マイナー Dm の平行調は d メジャー d メジャーの同主調は DmDm の平行調は FmFm の平行調 は, は a フラットというふうに初めのキーに 戻ってきました同志調と平行調を繰り返すと単三度ずつ離れたキーに転調していくことができるというのがざっくり初心軸システムフォートニックシステムというやつですがじゃあ今コードは d フラットメジャーセブンスがなっていますと。d フラットメジャーセブンスというのはキーキー a フラットにとってのヨドメジャーセブンスですというのは キー D 目線で見た時のヨドメジャーセブンスというのは G メジャーセブンスになりますということでこれを置き換えています。みたいなところがとなっている。なのでこのフレーズ自体を分析するというよりかは普通だったらこうなってるところが。 ちょっと音使いをこのキーに合わせたらこのようなフレーズになったとさっきからこのこのこのしか言ってないですけど伝わればいいなでリハモができてここは F のオーギュメントのトライアド 3579ってみてもいいし。どれどらてほしいのがここが A フラット目線で見た時の345321で次が E フラット目線で見た時の345321 度を足した。っていう感じで。度未思想。三五九七。三五七九の。連携ですね。ここで。 F シャープにとってのシャープイレブンの音が鳴ってますがこれも裏コードに置き換えた時のルートと思ってもいいかなとまあまあこんなに大事なところでもないのでいいかな今回はこの中心軸システムで裏のコードが出てきたこととこういうキーの 1度のペンタトニックの12345フレーズキーの5度のから見たフレーズが出てきたよっていうのをちょっともう一回確認して聞いてみましょう。 での、えー、分析が終了しましたいかがでしたでしょうか繰り返し見てぜひ復習してみてくださいご希望の方は Zoom レッスン、えー、質問し放題の通信レッスンなども受け付けておりますぜひお問い合わせくださいこの動画がためになったという方はぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちくださいでは